ーーン楽天グスラブンの攻撃です。す。イースのの皆さんが、はい、ういそうなをおおを願いいたしますッーの夢から冷める花」「森の都にうゆる風がピ。 「万歳さあなただ命あるかぎり」「やっているって」 アドローズ、選手の交代をお知らせいたします先ほどの代送をいたしましたテンペイがそのまま入り、ライトレフトの平野ゲージを入れました、ハーバタが入ります3番、ライトフィーはセバンゴー、背番号ゼロ、テンペイ6番、レフトフィーセバンゴー、背番号46、川端隆氏